ここに卵を入れます、はい、このね、あがかかるとね、はあはあはあ、あ、待ってましたかどうもアルシューバルです ということでですね今日はね飲んだばっかりだといろいろねたるんでくると思いまして今日はねアルコールで樹も鍛えておりました今回はですねシコ手術でございシす思考なのに結構いい感じに酔っぱらってるっていうねなぜかというとこの前にやった企業さんの案件がめちゃめちゃ美味しくて最新の出来だったねあれはねめっちゃんじ飲んで担当さんも若干引いてたんですよねということで今回はこの京月と業務用の格は使わないです 今回ね、酔っ払っててもできる思考の天津飯ですねやっぱりね天津飯といえばねやっぱね法ということで今回は自分のえー、こうなんつうのまあもういいやとりあえずやろうぜ龍司のバズレシピ はいということでですね、やっていきたいと思うんですけども、今回ね、材料を説明します。カニカマなんですけども、今回は6本。まあね、1パックの半分ですね、それで40グラムぐらい使います。カニでもまあもちろんいいんですけども、カニ高いから、高い食材を使ってうまいのは、もう当たり前な、誰でもできるので、今回は安い食材を使って最高にうまいものを作ります。そして、こちらの長ネ これは4分の1本分。これ細いからちょっと長めなんですけども、これを 30g。で、あとは米。秋田小町の佐藤ご飯を使うんですけども。あと卵。L サイズ卵2個ですね。2個今回を使って、天津飯を作っていきます。あとはね、こっちら調味料あるんですけども、これね、概要欄に書いてあるようですので、えー、概要欄見てください。ということで、始まるよ 四方の天津飯を作るっていうところでやっぱ天津飯について語らなきゃいけないなっていうふうに思うんですけどもまず天津飯っていうのはどこで作られたかっていってね実はねこれね天津で作られたんじゃないこれね日本生まれなんですよねこれね日本生まれの中華料理なんですねこれねだから中華には天津飯ってないんですよ実はね日本式中華料理だからナポリタンみたいなもんですねこれね意外と知らない方が多いんですけどもう実はね結構ね強いんですよ天津飯ってどれぐらい強いかっていうと新規工法でセルをねあと一歩まで追い詰めて っていうああの戦力があるのがるでやっぱりねあの Z 戦士の中ではやっぱりやむちゃより上だと思うんです僕ね。ということで、えー、今回はそんな天津飯をものすごく美味しいセルにも勝てる天津飯を、えー、作っていきたいと思います、ね、まず天津飯のね卵部分ね作っていきまーす。これねねで混ぜ方としては結構ねちゃんと溶いてもらっていいです この天飯に関してはねこうこんな感じでそして具材を用意します長ねぎなんですけどもこんな感じでねなるべく斜めの細切りにしてくださいそしてですね、えー、とカニカマなんですけどもこれはね炊くんですけども前まで結構手で裂いてたんですけども意外とねこれねなんかフォークとかで裂いた方が結構良さげなんですよねでフォークを使ってこうこう何回かね やっていただくとすぐすぐねねけますんで、ね、こうするとね一瞬でねカニにマがね細かく、えー、なりますんでねこいつをね使っていきましょうあいいですねもうちゃんとなりましたねでもうね包丁とかはねもう終わりはいあとはねもう全部火使って仕上がっていきますその前にご飯はね今もう温めて お, きおいちゃいますご飯温めてるんですけどその間にもう炒めちゃいますこれね手風呂のちっちゃいフライパンでいいですからねはい油小さじ1そこに長ネギです 中の具材はあらかじめ火を通しておくそうするとですね、えー、さっと仕上げられることができますんでこれはねあのカニカマももう一緒に入れちゃってください入れて炒めますなんで先に炒めるかっていうと長ネギって、えー、と火が通んないとやっぱりちょっとねあの辛さが出ちゃうのでカニカマは炒めることによって香ばしさが出ますんでこれはね重要なところになりますネギの香ばしさとカニカマの香りをノルマクリア そういうことですスタートで、そうすると中ネギがもうしなってくるんですもうしなっとしなっときてネギの焼けた香ばしさが出たら火止めちゃいます火止めてこれさっき混ぜた卵液にこれ全部入れ込んじゃないます、はい、熱, 熱いまま入れちゃっていいですそしたら卵をね、調味していきますマヨネーズなんですけども小さじ2杯これぐらいですね大さじ1ないぐらいですねおいしいねつまみぐらいブラックペッパーを少しえそして味の素です あの味の素はね卵と非常に相性がいいので入れてあげてくださいそしてよーく混ぜていきますあのマヨネーズって塊になってるんでよーく混ぜてくださいマヨネーズが入るとこのマヨネーズの油の成分でですねすごくね卵がとろっといくんですねこれね非常に重要です全部卵液に行き渡るように混ぜてあげてくださいそしてご飯 これはね、最初に盛っておきます天津飯ですからちょっとね丸めにちょっと整形していきましょうかまあまあこんな感じでちょっとちょっとね丸くね丸くちょっとねこんな感じで、えー、やっていきましょうえそうしましたらこれはえー、と、置いておいてで火にかけます火にかけたら油ね大さじ1今回はね多めで大丈夫ですはい油をたっぷり使った方が卵ふわっといきます 前回のカニ玉の時は中華鍋使ったんですけど中華鍋なんて持ってねえよっていうコメントがもうものすぐあったんでえ今回頑張って僕テフロンでやります中華鍋でも本当はいいんだけどテフロンでもできなくない油温めてください十分温まったらここに卵を入れますそうするともうすぐすぐ固まってきます温まってるはいこ ん, こんな感じもうもういいです もう い, いです1分もやらないこんな感じになってますのでこれをこうかけていきますはい完熟を意識した方がいいです中はトロっとしてもう本当にね1分もやらないもう何十何十秒の差世界ですこれこれは皆さん思考指示なのでちょっと難しいですけど体得してくださいコツは最初に温めてからやると そしてですねここからあんを作っていきますあんなんですけど関東だと甘酢あんなんですよあのケチャップを使ってちょっと甘く仕上げるんですけど僕あれあんまり得意じゃないのですいませんあれは使いません今回は今回はですね塩と醤油で醤油あんを作りたいと思いますえまず水、えー、110cc ですねトムシャンサンこちら3分の1 ちょっと入れますそしてですね、えー、とお醤油これ、ね、色付け程度、えー、と小さじ 1/2 オイスターソース小さじ1ですねお酒ですねちょっと風味づけにお酒入れますで小さじ1ですごま油小さじ1はいでここに片栗粉も入れちゃいますここに片栗粉ね小さじ1はいこれねあのまだね火温まってないんで固まらないんで大丈夫ですこれこれ、えー、入れたら火つけないまんまですよこれフライパン火つけないまんまこうやって混ぜてください混ぜたら火つける 皆さんもうずーっと混ぜていくる。これ手早くやってくださいね。なぜなら、カニ玉とご飯が冷めてしまうもんね。熱で変化するものだったらあれなんだけど、天津飯の餡に関しては全部混ぜてから熱湿するので大丈夫。ほら、ほら、すぐになる。もう超簡単。これ、これが終わり。これ覚えとくとね、いろんな餡作れるんでね、便利です。こうかけていきたいと思います。もうね、これ 全, 全量かけちゃってください。これ。ほら。ほらほらほらほら、どうですか。 こあん、ね、がかかるとね途端に天津飯っぽくなるんですよねこれ最高に美味しいやつよそうしましたらこちらでとろとろ至高の醤油あんで作るんですね至高の天津飯完成でございますそれでは食べていきたいと思いますいただきます 合うぞ、はい、じゃあ、いただきたいといすいただきますふわっと仕上げた卵ととろとろのあん皆さんいただきますよいただきます<笑>おこれは<笑>どこで食った天津範よりうまいうわ たまらんねこれねまあ僕ねあの千葉だから関東式の天津飯なんですよこっち甘いやつなんですよケチャップとか 甘, 甘酢とかってそっちタイプなんですけどこれに関してはすいません僕関東の人間なんですけども関西式の醤油あんのが全然うまいっすご飯に合うんだわこれ卵がトロトロ 材料費なんていくらもかかってないですよカニ玉、たま長ネギ、卵、ほぼそれだけですからね、これでこの味はやばいわ。いや、もちろんね、甘いのも、もちろんね、美味しかったりもするんですけども、も僕はオイスターの味の醤油あんですね。これ、最高に美味しいですよ、皆さん。とろとろの卵ととろとろの醤油が絡んだところが、もう、パラダイスだね、これね。 この天津よりうまいいも見つける自信がない関西の皆さん食べたことあると思うんですけど関東の皆様ケチャップあんしか食べてない方しょっぱいあんでね食べる天津飯これぜひやってもらいたいですねこれねやめらんなくなりますこれ。 漢字としては卵はたっぷり中華丼みたいな感じですね幅広く受け入 れ, れるような味になってると思うんでこれはぜひやってほしい卵を仕上げるのとこだけちょっと難しいんですけども十分に温めてからさっと炒めるこれをねやって頂ければもうねすぐできると思います天津飯ってなかなか家で作んないと思うんですけどこれは本当ト美味しい冷蔵庫の余り物とかでもできますからね ぜひ皆さん試してみてくださいこれは至高だねやっぱね安い食材で最高にうまいもの作れると本当ねテンション上がるよね英語ランクの牛肉焼いてうまいって言ったら当たり前だもんねそれねやっぱりね安い食材でねあの限られた食材の中でねうまいもんできるとね仕事したなってなるよねこれはね料理研究家の量分ですね本当にすいませんもう一杯 い, いただきますう ん, ん